青畳工房6代目。どうも、6代目です。大変です。非常にまずいです。事務所の出窓部分からちょっと雨漏りしてます。突然強い雨が降ってきたんですけど、初めてです。雨漏りが。やばいです。雨が上がったら対策を練りたいと思います。今ですね、ちょっと、えー、水を受けるために容器を置いて、ちょっと染み出ないようにタオルも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 それでは、これからもよろしくお願いします。6代目でした。